ダンスパフォーマーのモンスタージャンプを見た後ホテルにすぐ帰ろうとは思ったがこの街のエネルギーに圧倒され僕はまだ夜の街を歩いてみることとしたもう十時を回ってるというのにますますエネルギーが高まってきているそんな予感がしていたの 責任を問われるよこの会はさ何してんだ絶対ダメ絶対ダメって言わなきゃいけないって、ね、その雰囲気に任されてなんかねなんかやられたみたいなそういう拒否しなきゃいけないのにすいません私の優柔不断なところが出てしまいましてこれ視聴者から怒ってる方もいるよ中にはもいるよとして反省してるんですどうして大丈夫危ないよ、うん やそう危ない危ない危ない何が危ない危ないんだからさ酔ってんだからそ う, うだよう夜のマドリード危ないですね結構刺激がある反面やっぱりね危険との 裏, が裏合わせだからさうわこう見えなかった全然ほら 危, な危ねえよ、ちょっとマジで離れないところから、あんまり。ぐっっっ疲れれたたたなななないいいいいいそそんんんんんぶぶつつかかやや別てだだだだけどここんだけどどし、うん、しょうががが自分が失敗したんだ もう生贄にされたからなんかもうおしゃれな店がいっぱいあるのホントに。 6個なんだこれーしてジャパニーズレストランじゃないことあるプワーってなっててね、うん、日本風のやつラーメンってこと半蔵 ハハットン蔵って書いてあるぞなんだあれ売春婦かないや売春婦だよね多分今のね<笑>何だあの赤いエロそうなクラブみたいなあれは<笑> なんだセックスショップエロティックプレイスだってほら見てこれカメラ映ったらちょっと危ないな隠していきます違ったな別にそういうわけじゃないアダルトグッズだったら危ない危ないなんだいや<笑>そういうお店とも限らないからさ言ったって水をちょっと買おようですねああ売ってる売ってる 待ってれる車来るる、okay. いや、危ねえ街だな、これ。 すごいのがさ全部の通りがバーだってことだよね全部の通りにバーがあるんだよそれがすごいよね本当。もうどこ撮っていいか分かんないぐらいあるんだもん本当にこれあれだな超広角で撮っても撮り切れな、ね、いほらなんかおしゃれそうなんだ全部 何時だ今22時30分でこれだもんな あ, あまたスーパーあってわわすごいこれ見てうわーすげえ 上に窓開くんだうわすげえかっけえな本日本なよが恥ずかしくなってきたよ本当にマジでなんか全部がもうスタイリッシュだなこれは俺別に大げさに言ってるわけじゃなくてさあれこれ今日切ったとこじゃないもしかしてあほらほらそうだそうだこのクソみてえなクソみてえなとこも メ ニ, メニューが悪かったかなクソではないじゃんほらうわマッチョがいんなみんなほらこ こ, でここで食っちゃったんだよねみんなマッチョなんだ意味わかんない満員満のマッチョってことはないでしょうようわすげえまあ<笑>迫り来るマッチョだよな<笑>えマジで全員マッチョだよマジでうわ音がすごいよ もう音がもう音がなんかし下の口に吸い付いてんじゃねえかってぐーり<笑>。あそこもそうだしよしう。 これサッカー勝てるわけなくね日本マジで勝てないよだってこんなさなんていうのエネルギーを解放させてんのも常にこんなのいつもさ「こんにちは」なんてこじんまりやったらさ絶対負けちゃうよもう勝てない理由が分かったわあんなもんうごめん何これ見てこれほらあのこ構想がすごいよマジでうわすごい見てこれほらどうしていいかわかんないほらほ ら, ほら めっちゃすげー全部そうだよこんなにバーがあったのってくらいバーが夜になってオープンしてさすげえなバーの数がバーのバーの数がバー の, バー の, バ, ーのバーの数がなんだよマジで びっくりするるぐらいあるな本当にな、な、な、何をどうしてくれてんのって話のうわっすごいな<笑>こんなにバーがあるのって多分俺さ今までローマとかだったらさなかったじゃんそんなにはないよないからっとあるって な, いよないねマジで気違いなほどあるあ そ, う、ね、そうなんだよそうだ、ね、適当じゃない全然んそう、ね、あんなねじべえみたいなのないじゃんね ね、じべで知ってるやっとなくなったかついについになくなったかこの通りはあるんだろうどうせあんだろうなやっと静かになったかなあの通りが異常だったの帰るでしょ帰る、はいはい 明日飛行機だからなちょっともう完全に体を休めないとあれがかっこいいんだよほらはやあのスピードで出るんだあんなスピードが電動で エンペサンディーよし切るかじゃあそろそろじゃあこういうことでね、あのー、そうだ総まとめでちょっと俺が話すかじゃあ総まとめということでじゃあちょっと感想どうぞお疲れ様でした 最後の夜で す, 夜ですスペインで過ごす最後の夜がマドリッドということでマドリッドは私、なめてましてあのまあ最後の飛行機の航空だろみたいな感じで空港だろみたいな感じで思ったら全然違いましたねもうねあの勢いがいいいい<笑>一番いいかもしれないということであの、ね、人々 の, このエネルギーが渦巻き具合がやばいんだよねでもう行くところ行くところなんかねおしゃれなねもうおしゃれなもうすごい。 ハイセンスなこういう、ね、ハイセンスなねちょっともう全部の店に入ってみたいっていうもうちょっとざっと通っただけでも100以上あったよね200あったかなとにかくもういっぱい通りがあって俺らが通ったところで100だから1000はあるんじゃないかな多分ねそうなの全部がおしゃれでそんでねあのラテンの民族なのか分かんないですけど全員美男美女なんですよね <笑>なんかマジで勝てない勝てないいくらいくらこう日本人が茶髪にしてふんってやってもあ多分ね1周されちゃうよね見てこのこのこの感じほらこのわおう わ, ーうわー出てくるやつの鼻ピーンになっててこれこれ見ろこれ 別に高くないしね。今そう、誰が全員さんが。お姉さんがあ。そうなんだ。まあね、みんなね、気さくだしね。しねうなんだのラブホみてえな、あれは光は。ラブホやろう、それ。ちょっとあの、地図見ますんで、今ね。お待ちください。 多分ね視聴者の方はね夜の待ち合い時をもっと見せろってね絶対言うと思うんだよ言うと思ったって怒った言うと思ったってねマドリードは最強だったな勝てないわそれは世界一のクラブチームができるわって本当思うわ でもさマジであれってぶつかる可能性あるよね普通に。 ああれ、あれ多分ね俺規制全世界でされるんじゃないかなと思うんだけど日本で見な い, いや日本もね一応ねああいう遊具って本当はその行動で禁止されてんだよだけどそんなにあのー、明確に禁止されてないからまあそのいとどうやっていいやこれラブホラブホラブホ並みの建物がいっぱいあるでねあの私今までうわすごいな、これもこうして僕の スペインの冒険は幕を閉じた扉の向こう側には見たことがない素晴らしい世界が広がっていた自分が行きたいと望めばそこはいつでも僕を迎え入れてくれるまたこの町に来た時はその土地の人たちと今まさに生きているこの世界について語り合い 乾杯することとしよう「その日まで僕は僕にできることを精一杯やり準備をしていくこととしよう」「きっといやらしい女の子たちが待っていてくれるに違いないからだ」「よし